四組目千葉県千葉市から市にぶり映像の皆さんですそれではお願いいたしますはい上にお集まりのみなさーん、はいはい、千葉県千葉市を目指しております綺麗藤です正解いたします補正装で でも多くの人に伝え続けますそしてやはりいい愛をつけるのは子供たち子供たちが夢を持つ社会の私たち WHA- <laughs> No!、Oh.